中津川さんも踊るんですかお、踊りのもんですかお母さんどこだえ中津川さん中津川さん、中津川さん母どこだまあ、その通りだけでいいかその通りだけでいいか右翼もいいでしょ 行き渡りましたかね。大丈夫。じゃあえっと踊り子の皆さんそのまま平和を踊りましょう。でちょっとちゃんと踊れる人形にこれね良さことこう体形を作れるところを見せてやりましょう。聞いてるねちゃんと聞いてる。聞いているみんな。踊り子さん踊り子さんはい踊れる体形を作ってください。 さあ、夜桜が舞い散る中。個人賞の、個人リーグが始まります。皆さん、応援してあげてください。本当に行けるかな。行けるのかしら。<笑>でも、まだ銀ちゃんまだ見てい、ね。あ、銀ちゃん、いいよ、ここ多いよ。早く早く。来なさいよ。 さあじゃあ行きましょう見てる皆さん手拍子足拍子お心拍子でお答えください平和踊りこ心に No. はい、皆さん、えっと個人賞受賞の皆さんにもう一度盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。